「学生活に拍手がき」 I'm sorry. 大丈夫ですか？はい、わかりました。はこのままでもいいですか？はい、流し流してくださるそうです。そのまま戻ります。で、ね、そのまますいません。流していってください。ビデオで。さあ、そう、皆様。